部分太りのほとんどは体の癖が原因です例えば体幹が弱いと骨盤は前後に傾いてしまい働きすぎの筋肉と働かない筋肉の差が生じてこれは一部の筋肉だけ四六時中筋トレをしていてわざわざごつくしているようなものです骨盤のポジションは地面に垂直な正常タイプと前に傾いた前傾タイプ後ろに傾いた後傾タイプに分かれますもし傾いているとしたら 多少体重が落ちても気になる部分は太いまま体幹をしっかり使って正常タイプに戻さない限り同じところに負担がかかり続けるので体験の悩みは永遠に解消されません 日本人女性に多く見られる骨盤前傾タイプを例に使えてる筋肉と使えてない筋肉を比べてみましょう骨盤前傾タイプは主に腰と太ももの前側が過剰に使われますこれがヒップや太ももが張り出してくる原因なんです逆に肩の後ろや胸の上部お腹や背中ヒップの上部太ももの内側ももの裏側すねの筋肉全くと言っていいほど使われていません綺麗にするために大切なのは体幹部の柔軟性と筋肉のバランスなんです 一緒にやっていきましょうまずは四つん這いで体幹のリセットをしていきます腰をまっすぐにした状態から丸めて緩めてを繰り返します背中を丸めるよりは腰を丸めるイメージですお尻を締める感じで腰を丸めましょう腰が硬くなるとどうしても反る方が強くなってしまって 骨盤前傾になりますんで骨盤を起こす方を練習しましょう前側を起こすイメージです OK 今の腰を丸めた状態でお尻を振っていきましょう腰丸めお尻を振ることで 腰の筋肉が柔らかくなってきます、えー。気になる部位が変わらないで、えー、骨盤にあります。え、はい、このまま右手の横に右足を持っていきましょう。 このまま体をしっかり下に下げる感じで伸ばします。足を出している側の足を伸ばしていきましょう。できればお尻が。できれよちょっと丸がちょっとイメ 反対も同じようにいきましょう。体が柔らかい方は膝ついて足を後ろにしてみるとよく伸びます。体が硬いよって方は四分いの膝の位置でいきましょう。体盤が弱いよって方はね。硬くなっている場合もとても多いので、ね、まずが動かすことを意識して。 えー、それでは肘と膝をついてておお尻尻を締めてキープですがき上がらない。 英語の位置を、次ださい。頑張って。はい。次は、手を伸ばしたまま、今と一緒です。まっすぐ。 お尻をしっかり締めてくださいお尻が緩むと体幹が緩むんでちゃんとお尻を緩ュ締めて結局痛いよって人はね指外に開いてください 今度はこのままで右手と左足を遠くに伸ばしてこれでキープ あ, あんまり腰が取れないようにねちょっと腰を丸めてまっすぐになるように意識してくださいこれで体の後ろ全部鍛えられますから 使った手首ちょっと振りましょう今度はです結構上向くとね腰取れやすいんで下向くぐらいの勝負いいかもしれません<笑>、はい、このと横っ込めいきましょう。 ないこれでも腹筋を鍛えられます。 最後は膝立ち手を 腰, 腰を回していきましょう2回回したら反対回し体幹をしっかり意識してください オーケーです腹筋みたいに激しい運動じゃないですがすごく効果的な順序になっています毎日朝晩1回行えば効果的ですがどちらか1回でもいいので毎日1回やることがおすすめですやらない日は体幹に緩んでどんどん衰えます弱い筋肉ほど毎日使ってください頑張ってやったよって方グッドボタンやコメントで教えてくださいもう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて